男子は三年生八名、二年生四名、一年生二名の合計十四名。女子は三年生二名、二年生七名、一年生三名の合計十二名で活動しています。男子はこれまで、軍師ソフトテニス選手権大会、団体戦優勝。個人戦優勝、三位などの実績があり。部員同士、とても仲が良く、切さだけもしながら、日々の練習に励んでいます。 私はこれまで新人ソフトテニス大会県大会出場や軍師ソフトテニス選手権大会3位の実績があり明るく元気で個性的なメンバーが揃っています。 中連での目標は、個人、団体ともに県大会に出場すること。私は今まで勝てなかった相手に勝つことです。